ショータイムどうも、まけんですはい、皆さん、こんにちは山県バイク TV のお時間でございまーす。今回はですね、属者属者に焦点を当てて迫っていきたいと思います。属者あるあるをね、ちょっと、まぁ、あ、ちょっと簡単になんですけど、VTR 作りましたんで、えー、そちらを見ていただきたいと思います。はい。では、VTR、ショータイム 「しめをた」